おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、えー、自宅からの撮影となっておりまして、今日ね、なぜ家で撮影をしているのかと言いますと、このね、コロナ禍になってもうかなり売り上げがバコーンと伸びまして、知ってる方もね、大勢いらっしゃると思うんですけれども、百面さんという、まあ、インターネットでね、あの、有名店のラーメンを 購入して、まあ冷凍でね、もうお店の味そのままをご自宅で味わえるみたいなサービスを行っているサイトさんからね、えご連絡をいただきまして、なんかね、大食いの企画が始まったんですよ。ジローインスパイア系ラーメン、濃厚つけ麺、激辛ラーメンと最大15食までお願いできるらしいんですけれども、 このね、3部門の中の決まった店舗さんのメニューを使って大食いの動画の撮影ができる企画が始まったそうでして、ありがたいことにね、今回のそちらのタクメンさんの大食い企画に参加させていただきまして、今日ね、僕が食べていきますのは、もう濃厚つけ麺といえばの大名店、富田さんのつけ麺でございます。 本日はねこちらのつけ麺7食分いただきましたので1袋につき麺が 250g ということでえー、1750g だもうねお湯の方はこちらで沸かしておりますんで早速ね調理に移りたいと思いますひとまずですねこれ富田さんのつけ麺麺とスープ入っておりますので麺を茹でる前にスープから温めていきましょうじゃあ一旦ねスープをこう温めていきます熱っ かっつい熱いなちょっとねこの間にいろいろと準備をしちゃいたいと思います2種類のチャーシュー本日は仕込みましたバラとロースでございますねでどっちもね温度帯を変えてるし味付けもねしっかり変えてるうまいチャーシューになっておりますんでこちらをね一旦仕込んでいきたいと思いますまずはこちらのバラ肉ですねあーうまそう バーの方はねやっぱり低温すぎると油がブリンブリンになりすぎちゃってちょっとね食感が個人的には好みではないので気持ちね高めの温度で設定しております続いてはこちらロースちゃんですねロース肉うわうまっそういただきます今日用意してあるのはあとねこのナルトでございますこんなもんでいいかあーやっぱいるな ちょっとね緑が欲しいんでたまたま我が家にありましたこの万能ネギみじん切りにしていきましょうでこれでね一通り準備を終わりましたんでそろそろね麺の方も入れていきましょうでもその前にね痛、えー、風になった僕はしっかりとこのお水でね尿酸値を下げていきたいと思います<笑>そしたら一通りね、えー、準備終わりましたんでこちらの麺を全て入れていきたいと思います 一応ね茹で時間は表記12分なんですけど僕はね半解凍してあるので様子を見ながらね、えー、炊いていきたいと思います、はい、一旦ねこれドライゼロでも飲んで落ち着きますか<音声><音声>、はあうまい<音声>、うん よっしゃ麺の締め作業は OK ですねでね大食いだからボカッとねおっきいのに一皿移してもいいんですけどきれいに盛りたいなと思いまして同じ丼をねこれいくつも揃えましたこれでねえちゃんとしっかりきれいに盛ってね見た目も美味しそうにしていきたいと思いますこんな感じでこれ。 面線いかがでしょうかあんまり綺麗じゃないけど僕は素人なのではいこんな感じで4丼整えましたんでトッピングをね持っていきましょうこんな感じでね麺丼は完成いたしましたあとはね漬け汁を鍋に移して向こうの部屋でね楽しんでいこうと思います ということで、例えばね、えー、作ったものすべてこちらに持って参りました。いやね、正直なところを言うと、思ったよりも多かったです。<笑>とりあえずね、出来立てをいただきたいので、早速ね、いただきますと。まずね、こちらの麺丼ですね。先ほどちょっとアップで映せなかったので、もうね麺もね、ストレートで綺麗ですよね。ひとまずね、こちらの麺からいただきます。 香りがいいね。どうしてもね、ちょっと僕が準備に手間取ってしまったので、水分を吸い気味にはなっちゃってるんですけど、もちもち感もすごいし、その分ね、やっぱりその小麦の香りがね、やっぱ、ね、強くなってて、うまい。そしたらいでね、こちらの漬け汁入れていきましょう。 漬け汁はねこんな感じでまあ、富田さんといえばの濃厚な豚魚のスープですねじゃあこちらスープにねしっかり浸しましてうわうまそううまーうまーい<笑> やっぱりね最高にうまいっすわ<笑>ね、濃厚な豚感と蒸し感もしっかりとねもう一口目からバコーンってうまみがね飛び込んでくる感じたまんないっすね<音声>これだったら1食250だし10食でもねペロリだったかもしれない ただちょっとこれ自分でね作ったバラ肉これうっつ白飛びしてるねちょっと見えないかもねよいしょいただきます、うん、あ冷えてても う, うまいうんまずはねこちら4分の1完食でございます やっぱりね、一回小麦、この麺をね、冷凍させると、グルテンとかもなくなっちゃうので、実際ね、生麺とかで食べる時よりも、香りとかね、風味、味っていうのは変わってはくるんですけど、それでもね、十分美味しい。ふふふ。うん。 むしろまたね、その分、乾水の香りとかも飛んではいるので、さらにね、食べやすい麺になっているかもしれない、うん。だいぶちょっとね、スープぬるくなってきたので、こちらから熱々を追加いたしまして。 一味唐辛子入れて、パンチをね、出したいと思います。ようんまたね、これ辛味が加わると、うまいんですよ。 こういった豚、ね、魚のスープっていうのは基本甘みが強いので後味にこういったピリッとした辛みがあるとなおねよしです僕は<笑>うん。ふふふふふふでございます。よっ うんうん、でもやっぱりね、こういった通販もちろんね、美味しい。めちゃめちゃ美味しいんですけど、さらにね、お店行きたい気持ちが増しちゃうんですよね。これがね、あの、たくめんさんの難点かな。もうお店欲がね、高まるっていう。<笑> そしたらそろそろね、こちらの2本目も行かせていただきます。改めまして、皆様、乾杯と<音声><音声>。やっぱこういうね、濃厚なもの、お酒好きとしてはね、このビール最高に合いますよね。やっぱ自宅だとね、この時期でも気兼ねなく、こうやってお酒とか用意してね、一緒に楽しむってことができるんで、これもね、醍醐味だと思いますね。 大食いチャレンジなんですけど、やっぱりね、腹、まだ未だに4割いってるかどうかだから、大食いチャレンジなんだけどね、全然苦しんでないな。企画的に大丈夫かな。<笑> そしたら、今ね、この3皿目は完食でございます。一応ね、今回のチャレンジに関しては、こ漬け汁はね、残してもいいそうなので、とりあえずその漬け汁の中に入ってるこのチャーシューとかメンマの具材だけは全部取っちゃいますよね。じゃあ、このセットが最後ですね。なんかセルフで具材いろいろ増してましたけど、言うても結構な量になったよな、これ。<笑> うん、この方式の食べ方いいわ。焦げないようにね、ちょっと火をかけてれば、少しずつね、このスープがさらに濃度増していくんで、最初に食べた時よりも、めっちゃ濃厚になってる。<笑>うん でもこの大食い動画楽しみすぎてさ、尺足りてるだからずっと楽しんで食べてる気がするんだけど。 ということで、えー、こちらがですね、最後の一口でございます。うん、ごちそうさまでした。ということで、えー、ただいまね、え、たくめんさんが開催している大食いのチャレンジメニューですね。富田さんのつけ麺7食、すべて完食いたしました。チャレンジでいいのかってぐらいね、やっぱりね、しっかりお店のメニューになっているので、美味しくてね、 もったいない気がする。うん。<笑>それぐらいね、美味しかった。またね、この大食いチャレンジ以外にも、もちろんね、タクメンさん、いろんな有名店さんのラーメン、たくさんね、販売しておりますので、皆様もね、ぜひタクメンさんから美味しいラーメン、食べてみてください。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。